裕福な人に会ったり、人に認められるようになる。黒い像の夢。黒いお金や、財物に関わる仕事をすることになる。誘惑があっても我慢すること。翼のある像に乗って空を飛ぶ夢。身分が上がり、立身出世する。入学、昇進、当選、合格、学位、出世などの吉祥である。男女が一緒に像に乗っている夢。天井の縁結びで、両縁の男女が結婚する。ピンク色の傾きである。 普通の人が象に乗って近所を何度も巡回する夢。議会や各種選挙で多くの票差で当選し、出世する。象牙が一本しかない象を見た夢。あらゆる努力を集中しなければ、商売などで大金を稼ぐことができる夢。象の赤ちゃんの夢、小象の夢。大きなお金を稼ぐことができる事業の種線が生まれる。自分が乗った象が動かないので夢中打ちながら歩かせる夢。自分が経営している事業や、 学業などが順調でない状況に陥ったことを良い方法で軌道に乗せることができ、最終的には成功する。自分が象の群れに追われる夢。強いプレッシャー、負担感、焦燥感があることを暗示。自分が象になる夢。大きく裕福になり、何らかの権利を持つようになる。眠っている象を見る夢。 やりたいことや希望、野心を広げられず、停滞した状態で非常に苦しくなるが、積極的に対策を講じて探せば、物事が解決し、大きな幸運に恵まれる可能性がある。鼻が詰まって象がどうしようもなくなった夢。友人や恋人が、約束を守らず、不安になる。象の背中に自分が乗っている夢。吉夢で、基人に会って助けを受けたり、教えを受けることがあり、やがて、企業やある団体でトップになる。象の爪が抜ける夢。 家人や部下を失うことになる。財が出たり、身入りがある。造毛を握っている夢。社会団体や、組織で重責を担うことになる。大金を手に入れる。銅の鼻を掴んで空に昇る夢。実力者の助けを借りて、立身出世する。昇進、合格、当選、勝利、成功などの吉兆である。銅の鼻にぶら下がったり巻かれる夢。有力者に悩まされることになる。銅の鼻の穴から金の塊がどんどん出てくる夢。 神からの贈り物を受け取る。環球工事、下請け工事、注文生産などを受注し、莫大な大金を手に入れる。財物、お金、物品、食べ物、横領などの吉祥である。像が大量に運行する夢。今まで行っていた事業がうまくいき、事業成果を上げる。財物、お金、食べ物などの横領がある。像が大量に運行する夢。今までやっていたことが、うまくいって成果が出たり、横領がある夢。像が庭で力なく倒れる夢。 家の中で、両親や家族が便意を催し、家勢が傾く。象が排泄物をたくさん出す夢。やっていたことがうまくいって成果を出し、横領のチャンスがある。象がお腹の中に入ってくる夢。嫁や妻が妊娠し、立派な大人や聖職者を生む、腹夢。象が人を殺す夢。自分を嫉妬し、憎んでいる人に損害を被る。ライバルを排除して勝利する夢。象が倒れる夢。財物に大きな損失が生じる可能性がある。 管理を怠らないこと。像が前提で力なく倒れる夢。家の家族、近親者、あるいは友人が病気になり、家勢が傾く。像が自分に襲いかかる夢。成功や財を得るために、全力を尽くす必要があることを暗示。像が芸を披露して誇りを舞い散らす夢。些細なことで、周りの人にからかわれたり、災難に遭い、気持ちが落ち込む。像が家の中に綺麗な水を吹き出す夢。 象が家の中に綺麗な水を吹き出す夢を見たら、家の中にケージがあって、やることが順調にうまくいく無難な夢である。象が家の中に入ってくる夢。大切なお客様が来たり、新しい家族を迎えることになる。仕事、名誉、財、愛、小宝が転がり込んでくる。優秀な実力者に出会い、助けを得る。象が鼻が詰まって喘えぐ夢。鉄のように信じていた友人や恋人が、事情により来れなくなる。 売買、商小取引、情報、ニュースなどが普通になる。象が土ぼこりを起こす夢。象が土ぼこりを起こす夢を見ると、他人からからかわれたり、誹謗中傷を受け、気持ちがかなり落ち込む。象たちが群れを作る夢。政治集団や社会集団が組織的に一致団結し、目的と利益のために、各自の責任を果たし、確固たる共同体と、協調性の理念を発揮する。国際競争力強化のため、 高度な経営技法と自社の技術革新戦略で敷居位の高い国際市場を国産品で接計する。団体、組織、集会、貿易、財物、横領などの基調。像に沿って大きな建物に入る夢。住居の変動やオフィスの移転が起こる。昇進してポジションの変動が来る。像を見る夢。計画したことが順調に進み、金運も基準に出会ってうまく解決する。像に乗る夢。 地位や名誉が高まり、幸せな結婚生活を送る。象に乗って寺や岩に入る夢。世俗の家を出て、仏門に入り、必死の修行の末、仏性と大学を得、高僧大徳の僧侶や仏教徒になる。修行、入学、就職、当選、起業、昇進などがある。象に乗って大きな海を渡る夢。大きな大業を成し遂げ、立身出世する。国際間の条約、締結が成功する。大きな仕事を任されて処理することになる。 象の後ろ姿を見る夢。財運が抜ける可能性がある。管理が必要。象の爪が抜ける夢。会社の社員がバラバラになったり、財運が抜けるなど、実体験がある。象の花を掴んで空に上がった夢。昇進、合格、当選、勝利、成功などを象徴するもので、実力者の助けを借りて、立身出世する。象の花に巻かれたり吊るされる夢。何人かの人に悩まされることになる。大きな象の夢。 夢で像は財宝や富を象徴する。大きければ大きいほど良い。大きな像に乗って多くに入る夢やそれに類する夢。幸運のコース、観光庁、議会、社会団体などに呼ばれ入る。名誉、昇進、当選、合格、入学、就職、就学などの吉調である。白い像の夢白い像の夢。富が溢れ、やることなすこと全てがうまくいく。周囲から自ら自分を助けようとし、健康まで良くなる。 白い像は夢の中で神様が姿を変えて現れる場合と見る。怒っている像を見る夢。持っていた財産がバラバラになり、自分の財産を狙う人が現れる。